悩み事エマちゃんマリちゃんあのねもうすぐバレンタインでしょ毎年はるかちゃんにチョコレートを渡してるんだけど今年はいつもと違うことをしてもっと驚かせたいなーって思っててだけど。 何をしたらいいのか全然思いつかないんだよなるほどそれで悩んでたってわけねそうねバレンタインで渡すものチョコ以外だとメッセージカードとかそれじゃあ飛び出す絵本みたいにするとか それは、やったことあるんだよねとなるとスペシャルなサプライズプレゼントって他に何があるかしらそれじゃあかなたちゃんバラをプレゼントするのはどうかなバラうんスイスではバレンタインにバラをプレゼントするの。 だから、バラをあげてみるのはどうかなへえ素敵ねチョコと一緒にバラをプレゼントなんてロマンチックでいいじゃないうんそれいい採用ありがとうエマちゃん早速、週末お花屋さんに行ってくるよ<笑>よかった ねえカナ花ちゃん私も一緒にお花屋さん行ってもいいもちろんエマちゃんが一緒だと心強いわねえよかったらみんなで行かないいいわね私も今年はお花を渡そうかしら聞こえるわこの打電子ヨハネを呼ぶ 囚われし花々の声だ。つまりヨシコもお花屋さんにチューゲザーしたいってことねその通りヨシコじゃなくてヨハネやったーじゃあ今週末みんなで行こう<笑>楽しみだな ラ天使ヨハネ、とらわれし花々の園へ降臨カナタちゃんお花屋さんに来たの久しぶりだよお花のいい香り綺麗なお花がいっぱい見てるだけでウキウキしちゃうええバラを買いに来たけど素敵なお花がこんなにあると 思わわず目移りしちゃうわへえフラワーバレンタインのコーナーなんてものがあるのねわあバラはバラでもいろんな種類あるのねどれも綺麗だわこれだけ種類があると色を選ぶだけで迷っちゃうよそれなら 意味や本数でで選んでみるのはどうこの間読んだ本に書いてあったんだけどバラは送る色や本数で花言葉が変わるんですって1本は一目惚れ13本は永遠の友情色だと白は純潔オレンジは信頼それに他の色と組み合わせて花束を作ると また意味が変わってくるそうよ例えば赤いバラの中に白いバラだと「温かい心」とかねへえ知らなかった他にもバラの花言葉ってたくさんあるからきっとはなたの伝えたい花言葉が見つかるんじゃないありがとうマキちゃんはるかちゃんにぴったりの花言葉を探してみるよ どういたしましてじゃあ探しましょうかうん。よしはるかちゃんへのバラを選ぶぞ私も欲しいバラがあるのえーっとあ、見つけたへーマキは黄色のバラにするのええバラについて調べたときから この色にするって決めてたのわ。黄色のバラも綺麗で素敵だね。あらマキったら。イエローローズの意味は愛の告白。ということは う, うマキには本命の相手がいるのね。あ愛の告白。 おお、マキちゃんにはそんな相手がマキちゃんの本命かきっと素敵な人なんだろうな誰なの教えなさいちょ、ちょっと、勘違いしないでこのバラはパパに送るのよ黄色のバラは父の日にも送る定番の色なの あら、残念マキがあまりにも大事そうに黄色のバラを抱いてたからつい勘違いしちゃったわーもうからかわないでそれにしてもエマッチの教えてくれたフラワーシャップすっごく素敵ね<笑>実はこのお店かりんちゃんが教えてくれたんだ そうだってなさすがかりんお店選エレビのセンスもいいわねうんかりんちゃん花束が必要なときはいつもこのお花屋さんにお願いしてるって言ってた確かにこれだけたくさんの花があったら素敵な花束が作れそうねだからお店を教えてもらったお礼にかりんちゃんにバラをプレゼントしようと思ってるの。 いいい、じゃないきっとカリンも喜ぶわそれで絵マッチはどのバラをプレゼントするの実はどれにしようかまだ迷っててこれだけいろいろ種類があると目移りしちゃうわよねうーんかなたちゃんがカリンちゃんにプレゼントするとしたら青いバラかな かりんちゃんっぽくて似合いそうだし赤いバラも定番って感じがしていいと思うわ虹色ののバラはどう無限の可能性って意味があるんだって。 気持ちを表した花言葉のバラをプレゼントするのはどうかしら。私の気持ち。さ、エマッチの思いを花言葉にのせてバラを贈るの。のバラにのせて伝える。ありがとう。私カリーちゃんに贈りたいバラ決まったよ。ピンクのバラ。花言葉は感謝。 私がカリンちゃんに伝えたい気持ちは、ありがとうだから、この薔薇が一番ぴったりだと思うカンゴアツワイッシャ ン, ションぴったりなものが見つかってよかったわいいんじゃないカリン、喜ぶと思うわええ、大切な友達から、ありがとうって意味のお花をもらったら、すっごく嬉しいもの せっかくならラッピングもとびきりおしゃれなのにしてもらいましょう、うん、よしじゃあかなたちゃんもはるかちゃんにあげるバラをえっええー あなたちゃんはるかちゃんへのプレゼントに赤いバラを100本渡そうと思ってたんだけどお小遣いじゃ全然買えそうにないんだよえっ、ー、ってそりゃそうでしょ確かに100本は厳しいかもしれないねああ 残念だけど本数を減らすしかなさそうねでもやっぱりかなたちゃんはるかちゃんには100本のバラをプレゼントしたいんだよ100本のバラの花言葉は100「100% の愛」なんだってかなたちゃん 100% の愛をはるかちゃんに届けたいのかなたちゃん ニコに考えがあるわえその代わり100本用意するとなるとかなり大変よ覚悟はいいもちろんはるかちゃんのためならかなたちゃんは何だってできるよわかったわそれじゃついてきなさい で作ったバラよ本物のバラ100本は無理だけどこっちのバラならプレゼントできるでしょおおニコちゃんナイスアイディアだよアメージング最高だわニコっちうんこれならプレゼントできるねニコも 妹たちにバラをいっぱいプレゼントしたいから考えてたのあの子たちはまだ小さいし本物のバラよりこっちの方が喜びそうかなって本当に助かったよありがとうニコちゃん喜ぶのはまだ早いわよこれから100本作っていくんだからね確かに100本も作るとなると 大変そうだわ折り方も結構難しそうよーしはるかちゃんのために頑張って作るぞーそれで相談って何マキバレンタインのことでヨシコに少し聞きたいことがあるのちょっとヨシコじゃなくてヨハネでも ヨハネに相談とは見るる目あるじゃない何でも聞きなさいこの間バレンタインのためのバラは買ったじゃないだけど私まだ肝心のチョコをどうするか決めてなくってよしコはどういうチョコを渡すのか参考にさせてほしいのよ。 ちょっと落ち着いて私もまだ準備してないし一緒に考えましょうふんふんふん話は聞かせてもらったよカナ タ, カナタまだチョコ用意してないなら今度の週末カナタちゃんと一緒にチョコ作らない かなたちゃんもちょうどはるかちゃんに渡すチョコを作ろうと思ってたから二人と一緒に作れてうれしいよ頑張っておいしいチョコを作ろうねええよろしくねくくくリトルデーモンたちに送るカオスで甘美なチョコを作っていくわよって はあギリギリセーフとありがとうカナタ危うく大惨事だったわ怪我がなくてよかったでもついてないわね今のはたまたま足が滑っただけよまあまあよしこちゃんもチョコも無事だったし気を取り直して作ろう。 よしこちゃんのリトルデーモンのみんなが待ってるよそそうねリトルデーモンのためにも気合いを入れて作るわじゃあ持ってきた材料の袋をボウルによいしょ待って袋が逆さまよ でも作業台に敷いてたクッキングシートのおかげでセーフマキちゃんが敷いておいてくれてよかったね念のために敷いておいてよかった あ, ありがとうマキどういたしましてでもここまで不運が続いても無事だと逆についてるんじゃないかしらそうかもねえ なんかすっごくおいしいチョコが作れそうな気がするよたたしかにくっくっくこのヨハネが最高のチョコを作ってあげるんだからくっ 売り場完全に舐めてたわ。バレンタイン時期のチョコ売り場は戦場よぼやぼやしてたら欲しいものはみんなソールドアウトしちゃうもの。ああ、ニコちゃん、マリちゃん。ああ、エマが流されそうになってる。大変。 どっちとエマッチのおかげで欲しかったチョコぜーんぶ買えたわふたりとも Thank you マリーのハートは今、最高にシャイニーよどういたしましてわたしもお買い物できて楽しかったニコも一度来てみたかったからよかったわさそってくれてありがとねそれはマリーのセリフよ。 あの場に二人がいてくれてよかったわそれにしてもすごかったわねショコラフェスティバルにあんなに人が集まるとは思ってなかったからびっくりよすごく人気っていうのは知ってたけどあんな風にもみくちゃになるんだね途中流されそうになった時は焦ったけどだんだんおしくらまんじゅうみたいでちょっと楽しくなった 本当よねーあの人並みに流されるのもショコラフェスティバルの醍醐味なのですそれにまりちゃんがおすすめしてくれたチョコ買えてよかったなええー、完売ギリギリ滑り込みセーフだったわねそのチョコとっても美味しくてすごく人気なのだから大切な人へのプレゼントにも持ってこいよ 海外の有名ショコラティエが作ったバレンタイン限定チョコだなんてワクワクするわよね見た目もキラキラツヤツヤしてて宝石みたい渡すのが楽しみだよ喜んでくれるといいなきっとみんな驚くわよ絶対に喜んでくれるわバレンタインはみんなをハッピーにさせちゃいましょう じゃあこのあとの後私の部屋で最後の仕上げをしちゃおうかそうねオッケーバレンタインが楽しみだわはるかちゃんにチョコとバラ渡せたよ折り紙のバラを100本渡したらすっごくびっくりしてくれたそれで意味を伝えたら。 はるかちゃん感動して泣いちゃったの思わずキューッとしちゃったんだ大成功じゃないニコちゃんがバラの折り方を教えてくれたおかげだよ本当にありがとう絵マッチもかりんに渡せたうんかりんちゃんもすっごく喜んでくれたんだバラの意味を伝え 大事に飾るわねって言ってくれたの感謝の気持ちちゃんと伝わったみたいねよかったじゃない二人ともうんよしこちゃんもみんなもバラ選び手伝ってくれてありがとうね実はかなたちゃんみんなに渡したいものがあるんだ。 はいみんなにバラ型のチョコを作ったのはるかちゃんへのプレゼントがうまくいったのはみんなのおかげだよありがとう、はあ、すっごくかわいい<笑>みんな食べてみてはっわ、うん、おいしい形だけじゃなくてバラのフレ ー, カー もついてていい香りだわそうなのせっかくバラのチョコにするからフレーバーもこだわってみたんだよしこちゃんとまきちゃんもどうぞいただくわでもその前に渡したいものがあるのねまき。ええはいチョコと折り紙で作ったバラよ カナタにチョコ作りを教えてもらったから二人で一緒に作ったのえカナタちゃんに先生が良かったから美味しくできてると思うわみんなにも作ってきたのいつもたくさんお世話になってるからお礼、はあー星型とハート型のチョコだカナタちゃんすっごく嬉しいよ 折り紙で作ったバラのミニブーケもかわいいよしこちゃんまきちゃんありがとうどういたしまして喜んでもらえてよかったわ先を越されちゃったわねまさかみんな同じことを考えてたなんてマリーたちはハートがいつもつながってるってことねというわけで。 ニコちゃんとまりちゃんと私からもチョコのプレゼントだよはいどうぞあこのチョコしってる有名なショコラティエが作ったってテレビで見たわすごい人だかりの中苦労して買ったんだからちゃんと味わいなさいよねこのバラの形のメッセージカードもおしゃれでかわいい 3人で手作りしてみたのチョコも宝石みたいにキラキラしてるすっごく綺麗ねスクールアイドルとしての毎日がこのチョコみたいにキラキラしてるといいなって思って選んだんだわーみんなありがとう最高のバレンタインだよみんなのこと大好きだよ これからもよろしくね